です見てのとおり旗のみのチームです、えー、と横浜に騎士道さんがいるように愛知県には西遊記がいますどうぞまたあの一風変わった旗の舞を見てやってくださいで僕らはあの7年目にしてやっと自分たちの曲オリジナル曲あの作りましたんでまたそれも楽しんでやってくださいあの途中であのお客さんと一緒に「はいおいおいおい っ て, 言って盛り上がるところがあるんでそこよろしかったら一緒に声を出してどうぞ楽しんでいってくださいどうぞよろしくお願いします